P&G Japan 新製品ファブリーズ即カンジェットの新テレビッチ CM 新旧対決が4月1日より全国で放送されるレッチ車同 CM シリーズの中で平野はハウスキーパー役としてオタクを訪問ファブリーズでこんなこともお合言葉にファブリーズを使って様々な問題を解決していく今回の新 CM では 先輩ハウスキーパー役として松岡と豪邸に訪問。広いリビングを前に気合を入れ、張り切って従来製品をスプレーする松岡に対し、新製品で軽やかにスプレーをしてにこやかな部屋。ワイドに広がるミストでスプレーすることができ、超微細ミストで従来より早く乾くようになったパブリーズ速缶ジェットを使用する。その特徴に驚く松岡は、 平野がスプレーした後の絨毯の上を腕いっぱいに撫でて、即犬の凄さに満面の笑み。現在 CM キャラクターを務める平野と旧 CM キャラクターを務めた松岡の新旧対決と二人の笑顔溢れる姿が見どころとなっている。パブリーズ新旧対決とは裏腹に和やかで、平野松岡ともに笑いに満ちた撮影となった、今回。 スタッフから、パブリーズ即換ジェットの使い方のレクチャーを受けた平野は連続してスプレーすることに夢中になり、テーブルに足をぶつけるお茶目な様子や、カメラに向かってパブリーズを持ちながら決めポーズを覗かせる可愛くもかっこいい表情を披露。一方、出演するものはいいものにしたいという熱い気持ちを持つ松岡は、 気合が入りすぎて姉妹自身のセリフを噛んだり、驚きを表現するあまりジャンプをして監督から注意を受けるなど、撮影現場を笑いの渦で包み込んだ。また、二人のインタビュー動画では、平野の僕一個気になったのは、一回松岡さんがちっちゃい声で、よし、怒られよう。って言ってから撮影されてその後ちゃんと注意されていたんですよ。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 質問や今回の新商品にまつわるクイズ、生活の様子やファブリーズのことを知る二人だからこそ驚いた新製品の特徴などを語った。キング、リンチェプリンスヒーローの用途松岡修造が出演する P&G ジャパン新製品ファブリーズ即カンジェットの新テレビッチ CM 新旧対決は4月1日より全国放送補送。舗装